皆さん、こんにちは。星空写真家、タイムラプスクリエイターの成沢宏之です。どうもー。えー、前回の動画、こちらですね。前編、驚きけしました。前回の動画がですね、話が長くなってしまったので、2回に分けてお送りしております。流星雨の写真の作り方。これ以外にも色々やり方はあると思うので、えー、まあ、あくまで私がやってる やり方をまあ参考までにご紹介するという感じなんですけどね。まあ、それはいいとして。じゃあ、えっ、ー、と、3つ目のやり方ですね。を今日はご紹介したいと思います。それでは行ってみましょう。 ちょっと写真を変えましたこの間の二尾座流星群の時に撮った写真 で, で右側にも、えー、流星を選別した流星の写ってる画像を選別したものがこう並んでいますでここにですね、えー、と加算平均合成した写真も加えますはい加えますこれ加算平均合成これコンプ11って書いてあるのがそうですね加算平均合成した写真ですだからあのこの加算平均合成するとこノイズがなくなるんですね 1枚の画像はこんなにザラザラなんですよ。で、えーと、こっちはツルツルということで、背景のノイズも違うし、色も若干変わるので、普通に貼り付けたら、あのー、ちょっとね、違和感のある写真なんですよね。なので、そこをなんとかうまくやりましょうっていうのが、今から紹介する成沢流なんですけど、成沢流って言っていいのかな<笑>そんな大それたもんじゃないですけど、とりあえず、今、火山平均合成したレイヤーを一番下に持ってってください。で えー、流星画像を貼り付けたいレイヤーを全部消しますで一番上のレイヤーがこれ流星画像レイヤーで今この目玉のマークがついている一番下のやつがコンポジット加算平均合成した写真になりますでですねここでやるのがあの要は、えー、と流星「宇」の写真を作るときに できるだけやっぱり副射点っぱ点ていうかどっから流星が出てるのかってなんとなく分かった方がいいよっていう、まあ、そういう考えの方がですね一般的なんですよでこれ赤道儀追尾してないんですよねですから風景は動いてないけど星が動いていってるって、まあ、こういう時にやるにはどうすればいいかということですねでこの一番上のレイヤーを選択してですねいきますよ差の絶対値っていうのを選びますそうするとえっ、ー、と明るさが えー、同じところは真っ黒になりますだから今これ風景のところ真っ黒になってると思うんですよで、えー、と要はですね角度だけ合ってればいいかなと思うので全部、えー、真っ黒になる同じく重なる必要はないですコントロール T で、えー、こういう画面になるんですけどこう動かせるようになりますでこれで角度を大角度を調整したりとか あとこう厳密に絶対合わないですから赤道儀で追尾してたら星北極星を中心にこう回転してるんでえこの一枚の写真の中でこう上下左右合わせるとは別の回転軸で動いてますからこの写真で位置合わせるのは無理ですなので私の場合はまあその明るい星が2つかぶさればいいかなみたいな今だとこの。 えー、とベテルギウスとシリウスが重なっていればとりあえず副写点は表現できるかなと思ってるんですよ。まあ、これそんなんじゃダメなのって<笑>言われるかもしれないんですけどとりあえず、まあ、こういう感じでやってます場所をこう合わせたらで位置を合わせたら通常に戻します。でここでですね えー、さっきのコピースタンプツールでやってもいいんですけど、えっ、ー、と、別、せっかくなんで別のやり方で紹介したいと思いますね。えー、多角形選択ツールで、えー、この流星さんをこのように囲います。囲います。今適当に囲いましたけど、で、 続いてですね、えー、この左上の選択範囲ってところがありますからこのこいつをクリックして選択範囲を反転してくださいそうするとこ流星以外のところが選択されますで次々出いていくるのはこの消しゴムツールっていうやつですねこれであの同じこうやってボルトと右クリックでこうやって範囲消しゴムの範囲決めてますんでこれで えー、と背景全部消しちゃいます。今消したんですよ、これ。これ、クリックして今なぞってるんですけど、そうすると、これ流星だけの画像になります。で、コントロール d でこれ解除しますんで、そしたらこれを比較、明、します。さあ、どういう状態になってるでしょう。えーと、数字はこうですね。数字はこう。 なんか、えー、流星の周りがムラムラムラっとしますよね。これ、ノイズです、ノイズ。ノイズだったりとか、加算平均合成をして色が変わったとか、まあ、そういうことですね。で、比較名にすると、えっ、ー、と、まあ、あんま変わんないんですよね。でも、明るいところだけ今、抽出されてる状態で、で次にやるのは、ここからですね、えー、ちょっと画像処理を加えますこれ。イメージってください。イメージ。イメージ色調補正。 えー、レベル補正にしとくかなはいそうするとこういうやつが出てきますでこれで明るさとかでもいいでしょ明るさコントラストいじってもいいんですけどここのほら要はあのこのレベル補正で暗くすると流星以外のところが元画像よりも暗くなれば流星のところだけその比較名合成で採用されるので ノイズの部分が消えるんですよ。はい、明るさを上げるとこういう感じです。明るさを下げると流星の部分だけ、えー。残されます。みたいな感じですね。で、こっちを下げてもいいのかなあ。違うこっちじゃないや。こっちを上げてもいいんでしょうか？こっちを上げるのもありですね。まあ、でもこの真ん中のこの1っていうところ。 やってった方がいいですねであんまりやるところなんかどんどんどんどん流星が細くなりますんでまあほどほどでいいですからちょちょちょちょちょちょって、まあ、こんな感じでいいんじゃないですかねっていうふうにやるとはい流星の画像が一番下のレイヤーに採用されましたですねえー、とで ついこれ消して、二番目の写真に行きます。二番目の写真は、あ、これなんかここですね。ちょっともうちょっと派手なやつやってみましょうか。これでいみますか。えー、これあの流星のなんだかこう星の位置、オリオン座の位置全然違います全然違いますし、えー、とここに流星が流れてるっていうやつですね。これもうで同じことをやってみます。 こんな、ね、私もいろんなこうえっ、ー、とフォトショップのテクニックとかを学びながらえっ、ー、とあこうだったらできるんじゃないかなみたいな今その複合技でね、えー、自分は超えてやってますっていう風に紹介してますだからやり方はね1個じゃないと思うんですよあそうなんか途中でなんですけどもしあのこういうやり方あるよって人いたら是非差し支えなければですけどやり方 っていうか、こういうふうに私やってますみたいなコメント欄で書いていただけると多分あのこの動画を見た方が他のやり方も学べて参考になるのかなと思いますので、えーまあ、そんな協力をいただければ嬉しいなと思います。 こんな感じでいいんじゃないでしょうか？はい。はい、これでえっ、ー、と位置合わせをしてえー、流星を、えー、足しました。まこれ2枚足すとこういう感じこことここにいますけど、こっちは分流性なのかな？ちょっとなんか微妙ですけど。はい、こういう感じで、えー、やって。えっ、ー、とこの全部の枚数、同じことを工程をやった写真がこの写真になります。 これ 最, 最初にも言いましたけど、まあ、どこまでが合成かみたいな論議ってやっぱりあるんですよ。あるんですが、まあ、表現方法の一つとして、えー、自分はありかなと思ってますし何ていうかフォトショップのスキルってこういう表現方法をどういう風に表現したいかということを通じて、まあ、学ぶところが大きいのでぜひトライしてほしいなと思いますしなおかつこうやった中でね なんていうのそのあくまで合成の画像ですよっていうことに関してですねまあ胸張ってほしいなって思いますよね合成だからなんかうみたいに思ってる人は嘘つくから嘘つくからちょっとなんか最近 SNS でそういう話盛り上がってるんですけどだから言うんですけどね、うん、でもまあそのあくまでこの合成でこういうふうに表現しましたと いうふうにですね、えー、公言していただければ全然悪いことでも何でもないですからと思ってます今この流星雨の写真を、えー、合成方法をご紹介しましたぜひこれ試してみてくださいいかがでしたでしょうか今日の動画はこれで以上になります流星雨の作り方、えー、過去に撮影した、えー、素材もしお持ちであれば それでぜひ試してみてみくださいでこれから起こるね流星群また、えー、4月の古刀座流星群かなお皮切りにいろいろ出てきますからその流星群の撮影の時には、まあ、赤道儀を使って撮影するプラス赤道儀を使わないで撮影するっていう2パターンで撮影を楽しむといいのかなと思います過去に獅子座流星群っていうのが2003年だったかなに起こった時は1回のシャッターでもうビュンビュン流星が流れるっていう状況があったみたいですね まあこれからそういう流星がねまた来るといいねっていう話ですが今日は、えー、そういった特別な流星群じゃない時の流星群の作り方になりますねはいそれでは今日は以上になりますまた次の動画でお会いしましょうさよならバイバイしたっけね